あなたの心にいるハートということでねコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートでーす今回はね朗読まあ腐ってもねこう、イルハートは可愛いい系 VTuber で通ってますからこういうねうちょっと違う一面でね可愛 い, い度だをね改めてアピールしていこうと思いますあ<笑>また変なのじゃないですよね な ん, なんですか、その動物さん朗読ってえっと動物さん朗読とは朗読中に動物の名前が聞こえてきたらその動物のモノマネをして可愛くアピールする企画です例えば「猫ハート」と聞こえたら「こんにちにゃー」と語尾に猫っぽい言葉をつけて朗読をします かわいいじゃないですか。これですよ。これなんかこういうさ独自性もあってね。可愛い企画いいじゃないですか？あー、はい、すいません。すいません。えー、っと。ただ野生の猫と言ったらセリフ関係なく<笑>にゃーと大きな声で。言う<笑>まあなんかちょっと。 不安もありますけれどもね、まあ、確かにこう可愛 い, いアピールできる企画な気がしますね。まあね、ここでね、こうぐだぐだ考え て, てもしょうがないので、早速やっていこうと思います。<笑>たったったっ た, た大好き。<音声>昔昔あるところに。 おじいさんとおばあさんがいましたおじいさんは山へ芝刈りにおばあさんは川へ洗濯に行きましたおばあさんが川で洗濯をしているとどんぶらこっこーどんぶらこっこーと大きな桃が流れてきましたにゃん常に飢餓に苦しむおじいさんとおばあさんは最高の食材が手に入ったと思い大きな桃を拾い家に持ち帰りましたにゃん あ<笑>ってんだからこれって帰った桃を二人が食べようと桃を切ってみるとなんと中から元気のいい男の赤ちゃんが飛び出してきましたがななんと<笑>子供のいなかったおじいさんとおばあさんは喜んで育てることにしましたパン 男の子は桃から生まれたので、桃太郎と名付けましたん。<笑>そして、長い年月が経ち、素敵な青年に育った桃太郎は。気が触れたかのように突然、悪い鬼がいる。鬼ヶ島へ行って、すべてを成敗する。パあーあー<笑>、うん。感銘を受けたおじいさんとおばあさんは。 きびだんごを渡して桃太郎を喜んで鬼ヶ島へ送りました旅をしていると突如桃太郎の前に犬が現れ言いましたそのきびだんごをくれたら僕も鬼退治に行くわよ間違えた<笑>そのきびだんごをくれたら僕も鬼退治に行くよわんわんわん言う犬の言葉を受け桃太郎はきびだんごをあげました 犬はワンワンと大喜び心よく鬼退治に協力してくれることとなりましたにゃん犬を引き連れて一路鬼ヶ島へにゃん<笑>そして今度ワンワンと鳴く犬と旅をしていると今度は猿がにゃんそのきびだんごをくれたら僕も鬼退治に行くよにゃん<笑>仲間が増えると思い ワンワン喜ぶ犬とキッキッキーと期待する猿を見て桃太郎はきび団子をあげましたほーほーけきょー猿はキッキッキッと犬はワンワンと大喜び心よく鬼退治に協力してくれることとなりましたほーほーきゃーワンワンキッキッキーみんな引き連れて一応鬼ヶ島へ 犬の前にキジが来ましたそのきびだんごをくれたら僕も鬼退治に行くよ<笑><あー><笑><笑>仲間が増えると思いワンワン喜ぶ犬パオンキジと仲良くなれるか不安でキキキッパオン犬はそんな きじワンワンもほろほろほろとアピールしてます。パ 盛りつくとちょうど鬼たちは逆盛りをしており奇襲を仕掛ける犬、猿、キジ、桃太郎犬はワンワンと猿のキッキッキを援護し鬼たちを威嚇しますキジはホロホーホロホーと鬼の目をえぐり大喜びの犬がワンワンワンホロホー犬も猿もキジも一斉攻撃を仕掛けます 犬がワワワンワンンおそれいけほらほロほらほロとキッキッキッ えっと、好きな童話ですかあーあのシンデレラ好きなんですよいやーやっぱねこうなんかお姉さんたちママ母たちにこういじめられてるじゃないですかなんかね掃除とかしてるさなんか、みんながお出かけ行くのに自分はどこにも行けなかったりとかねまあ何て言うんだろうなまあイルハートもねこう責任者に日々。 いけられていつかはねこうシンデレラのようにねこうイルハートも幸せになりたいなって思ってるんですよ<笑>っていうことでねイルハートの魔法使いさん早く来てくださーい